おめでうございます左官合成中心理大臣先生よろしくお願いします申し上、えー、ですまた色の代表左官合成中大臣、ね、本年の前で演舞できることを本当に感謝しております、えー、ラスト心を込めて皆様に元気を届けられるよう全力で演舞させていただきますよしお願いしますよろしくお願いしますはい躍動構え ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました、はい、ありがとうございました楽童の皆さんでした